はいどうもパチンコパチンロ研究所探偵のタレアンです。えっとですねまた当研究所の方にねあの視聴者の方からご依頼の方いただきましたのでありがとうございます。そちらの方をねちょっとご紹介していきたいなと思います。 こちらの方をね、ちょっとね、ご紹介して、思いり今回ちょっとね、動画撮らせてもらってます。はい。でですね、ことの発端なんですが、えー、某チャンネルの方で、えっ、ー、と、おっしゃってたのは、朝一電源の入り切り、もしくはラムクリしたときに、えー、ランダムで、えー、っとね、乃木坂の台の焼くものですね、まあ、あれ、一種二種混合器なんですけど、えー、右 ラッシュ中に開 く,、えー、と焼くものが、えー、朝一電源の入り切りラムクリした時に、えー、ランダムで開いてしまうみたいな感じのニュアンスで言ってはったんですね。はい、で、まあ、その方もまあ朝一電源入り切りしてあ電源入れて、まあ、ホール台チェックしてる時に、まあ、空いてるっていうのをまあ確認して、まあ、そういう事案が発生したみたいな感じでこれはモーニングになるんじゃないか。 バグななんじゃないか傷、えー、ネタなんじゃないかみたいな感じでまあおっしゃってたんですがこれがですね、えー、乃木坂のパチンコについてる焼くも物なんですがあれは一般的に、まあ、皆さんが普段打たれているパチンコって、まあ、電柱というものがまあついてると思うんですがあの電柱っていうのは電気でちゃんと作動するような。 やつなんですよね。まあ電柱、電動ってついてるんで。ただあの乃木坂の台に関しましては、あれは非電動薬物がついてるんですね。あの非電動薬物ってまあ皆さんあんまり聞き覚えないと思うんですが、非電動薬物っていうのはまあ 非電動焼くものっていうのは、まあ、4んで字のごとく電気を一切使わない焼くものになってます。でですねじゃあどうやって作動するのと思うんですが、えっとですねまあ、簡単にご説明すると、まあ、1の入捨口に、まあ、弾が入るとするじゃないですか。じゃあその1の入捨口に入った弾の重みで非電動焼くものが開くっていう仕組みになっています。まあ、要は 1の入所口に玉を入れますじゃあ2番の非電動薬物、まの、あ、非電と呼ばれている部分ですねのえチューリップが開きますはい。でこの開いたチューリップっていうのは自力で閉まることがありませんそして自力で閉めることができませんなので1回開いてしまうとそこの薬物に玉が1つ入所するまでは絶対に閉まらないんですよね はいまあ、例えばラッシュ中に閉店を迎えましたってなった時に、まあ、お店さん側はまあ朝一そのまま状態を残すわけにはいかないので、まあ、ラムクリするんですよね。で、えー、っとね状態をね初期化にするんですねラムクリって。まあ、大当たり中だったりとか時短確変中っていうのをまあラムクリしたら一気に初期化して、まあ、通常時に戻ってくれるんですけど。 まあ、閉店後にラムクリをして朝一に迎えたとするじゃないですかこの時にね、まあ、例えばなんですけどラッシュ中にま1の入賞口に弾が入って秘伝が開いた状態で閉店を迎えたとするじゃないですかでその状態でラムクリしたとしてもあれは電気を一切使用してないので状態をね通常時に初期化で戻せたとしても 開いてしまった秘伝っていうのは、まあ、先ほども説明してみたいに自力で閉まることがないんですよ。で自力で閉めることもできて電気を使用してないのでラムクリしたりとか電源を落としたりとかしても閉まることがないんですよ。ってことは開きっぱなしになってるんですよね。で朝一出勤して朝一の担当の方が電源を入れました。 ってなった時に、に、開いてるじゃんってなって、これで、じゃあ前代確認して、あれ一個だけしか開いてない。ってなった時に、じゃあこれはランダムで電源を入れた時に、開いてしまうんじゃないか。っていう誤解を招く、ですよね。はい。これが今回の、まあ、朝一、電源を立ち上げた時の、えー、ランダムで、 焼くものが開く、開いてたっていう事案の原因です。これはまあ間違いないと思います。あともう一つ原因があるんですよ。そのラムクリーとか、電源の入り切りとかじゃなくて、あともう一つね、あの台って、まあ 非, 非電動焼くものっていうのはね、やっぱりあの、振動とかにも弱いんですよ。で、朝一とかだけじゃなくて、 まあ、納品された時とか、まあ、台を設置した時とかにも、まあ、振動で勝手に開いてたりとかするんですけどまあそれは絶対に検査とかしてはるんで、まあ、関係ないんですけどまあ閉店しますよねで台のガラスとか開けるじゃないですか、まあ、台のガラス開けたりとか台の裏、まあ、配線とかいろいろ清掃したりとかするんですけど、まあ、台開けたりとかガラス開けて閉めた時の振動で もしかしたら開く可能性もなくはないんですよね。振動に弱いんで。で電気で制御してるわけじゃないので普通の電池みたいにずっと閉まってるわけじゃないんですよ。やっぱ振動でパンって勝手に開いてしまう可能性もゼロではないんですよね。なので強い衝撃を与えた時に焼くものがパンって開いてしまった。それに気づかずにそのまま朝一を迎えてしまった。そしてて、電気を入れて 空いてててるっていうのに気づいてこれももしかしたらその動画でおっしゃってた原因の一つに考えられます。すはいという感じで、まあ、今回いただいた英語依頼の答えはまあこういう感じなんで、まあ、朝一電源の入り切りもしくはラムクリで、えー、誤作動で焼くものが開いてしまうということはありません。原因は えー、前日のまあラムクリーラッシュ中に終わったラッシュ中に終わって開いてしまってたそれを気づかずにラムクリーして翌日を迎えてしまったもしくは台を閉めた時ガラスを閉めた時の振動で開いてしまったそれに気づかずに朝一を迎えてしまったっていう人為的なミスと確認不足あったっていう部分ですね。 これの原因2つさえなくなれば朝一焼くものが開いてるっていうことはほぼほぼないと思います。はい。っていう感じでですね、まああの、分かる範囲でお答えで、分かる範囲であったりとかお答えできる範囲で、まあこうやってしっかりとあのご依頼いただいた内容に関してはお答えしていこうかなと思いますので、まああのね、あの、めちゃめちゃやばい。 内容とか変な内容に関してはちょっとお答えできない部分もあると思うんですがなるべくねあのお答えしていこうかなと思いますのでお気軽にコメント欄にご記入いただくかもしくはね僕のツイッターとかにあのコメントをいただければまあそれを読んでしっかりあの答え出していこうかなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますはいではね本日はこの辺で終わりたいと思います この動画がね、ちょっとでも面白かったなと思ったらね、あのチャンネル登録も、もしくはグッドボタン、よろしくお願いいたします。では、本日はこの辺で失礼します。パチンコパチスロ研究所探偵のタレヤンでした。ありがとうございます。じゃあね。